ご視聴なります普通列車のというございました。 you <laughs> です。でこん先、お好み焼きのみ焼き1個目、星野美咲様、ドリンクです。二番線、お越し く, ください。でスカンを出ますと、次は名古屋の星、新幹線に変わります。 山さんから発車いたします。20分発後、急行という川になり、雪をお降りください。 車は25分の豊垣のです新川橋、千葉区切り、西宮島、東宮島、佐向、名古屋、金山、は陸軍の順位となっています。